では、次のアルゴリズムはクイックソートです。クイックソートはどういうふうにするかというとですね、この列を並べ替えるときには、どれか一つの値、ピボットというのを選ぶんですけども、今回のプログラム、このアルゴリズムはですね、一番端っこをピボットと選んだので、34をピボットです。じゃあ、次は何をするかというと、34よりも小さい値と、34よりも大きい値を分けます。分けるときにはですね、 こっちが全部30よりも小さい。こっちが大きいというふうに半分ずつに分けたわけです。そこで、えー、もう一つ目印を使います。ここから始めますね。で、えー、これからですね、これが指している値が、えー、順番にこの値を見ていって、えー その値が34よりも小さければ、えー、この場所に入れて、えー、この値を進めるということです。じゃあ、順番に見ていきましょう、えー。この37は34よりも大きいですから、このまんまです。12, 12は。12は34よりも小さいですから、えー、この場所とこれを交換します。で、これを1つと。 次は三番目これですね。二十四も三十よりも小さいですから、これを交換して、これ進める。こういうふうにして、三十よりも小さいものが、えー、あったらば、次々にこれ交換して、これを進める。で、まあ、こまこ、あ、交換して進める。で、交換して で、55とか51とかは30よりも大きいですから、プラスします。27は小さいので、こう交換して、交換して進める。で、最後にですね、34が真ん中に来るうしたいんで、この55と3 4こことここ取り替えます。 さあ、どうう。でしょうこうしてみると、34よりも小さいもの、34、34よりも9ものというふうに並べ替えられました。まだ終わってないんですけども、ここから先はですね、再帰的なアルゴリズム。こっち側を今と同じようにして並べ替え、こっち側を同じようにして並べ替えというのをやれば、全部が並べ終わったことありますね。じゃあもう一回やってみましょう。 今度は、えー、この、こっから向こうは、最強部だね。こっからここまでがあるので、えー、この27がピボットになります。で、えー、じゃあ順番に見ましょう。12は27よりも小さいので進も、そのまんこことこれを取り替えて、えー、こことここ。24は27より小さいので、えー、こことここを取り替えて、そます。で、こことここを取り替えて進、そのます。こことここを取り替えて、そます。30は、 えー、27よりも、えー、小さいです大きいですから、えー、これはそのまんまですで最後に27をここに入れるといいですかこの列の中では27よりも小さいものと27と30になりましたここか先はまあ再起がたくさんなのでまあ、えーえー、であ再、えー、的に呼び出してそれを使って順番に並べるこ順番に並べるというのがまあ 終わるとですね全部順番に並べ終わったので、えー、確かに全部、す、え、べ、ー、ての列が正しく並んだということになるわけです。えー、こういうふうに、最起を使ったイ、えー、ックソートは、まあ、非常に短く書けるんですけども、やってることはこういうふうにして、ピボットを選んで、ピボットよりも小さい部分と大きい部分に分けると。で、それぞれは自分自身を最適的に読み出して並べ替えるということを繰り返しているわけです。 では、今お見せしたクイックソートのプログラムを簡単に説明します。クイックソートも A の I 番目から J 番目の範囲を整列するという形になっています。で指定しない場合は配列全部になります。で、えー、要素の範囲が J が I からだったら長さ1か0などになりませこれも同じですね。そうじゃなければ A の J 番の場所、一番端っこをピボットとします。そして S、えー、先ほどペンで場所を示してましたけども、 えー、この s よりも手前の部分はピボットよりも小さい。か、s を i、一番端っことします。それから i を、えー、k を i から始めて、えー、j-1、j 番はピボットですから、えー、j-1 まで順番に調べながら、a の k 番目がピボット以下だったらば、えー、a の s 番と k 番を入れ替えて、s は1個増やす。 そうすることで、S よりも左側の部分というのは、K 以下のものが全部詰まるわけです。でそれよりも、S よりも右側の部分は残ったものになる。で、これが全部終わると、2つに分かれますから、そうすると、最後に J 番と S 番を入れ替えることで、ちょうど S の場所にピボットが来るようになります。そしたらば、今度は、 A の i から s の7番。これは、ピボットよりも小さい以下の要素ですね。それはクイックを想定します。また、s たす1から j 番もクイックを想定します。この2つを再起を出すことで、また残りが整列されて、再起により全部出来上がる。これも再起を使っているのは不思議な感じがするかもしれませんが、あるものを整列するのには、ピボットの半分に分けて、短い列を整列する。 そうすると、電動の列が短くなっていきますから、最後は列の長さが0か1になったら、すぐ終わる。そういうふうにして、再起でクイックショートをしているわけです。ま、二つに分けるという処理のところが分かりにくいかもしれませんが、S を用意して、S の左側は以下の部分。残りはまだあった で、分けた後で、えー、今度は小さいのと大きい方を再起きで、その時に真ん中のここにピボットが来るように、えー、一番端っこにあったピボットを S の場所と入れ替えたらね。それでは演習問題4のところですけども、4番はマージソートまたはクイックソートを自分でも打ち込んで動かしてるで。データ数 N を何通りかに変化させて、時間も測ってください。 さっきはですね、n が、えー、1000とか2000でやってましたけども、マージソート、クイックソートは早いので、えー、多分、もっと大きい、えー、1万とか10万となると測らないと思います。そして、n と表示時間の関係を検討する。演習後はですね、クイックソートに、で、並んでるハイルトを与えると、えー、早かったはずなのに、n 上に振れる、逆戻りって、時間がかかってしまうんですね。 そのことを確認してみてください。また、この弱点を解消するにはどうしたらいいか考えて実現してみてください。